めぐと同じ場所から開始だねやっぱり破滅ありかーついついた箱に手が出ちゃうライト使えないよーキラー誰だろハントレスか そ れ, 出れるよね。もう少し倒さず粘ればよかったなちょっと様子見に行くか。 半分行く前に助けてあげたいああワンパン斧だったの気づいてなかった土黒頑張って逃げてーダメだ土黒が完全に狙われてる二人ともありがとう。 おストライクだークエンジン治療するとりあえずこれつけたいオッケーあメグ治療お願いしたいなーいらないのかと思ったじゃないありがとう 近いところから助けに来る人探してるなーおお、ナイス救助ワンパンオの相手ではやっぱり難しいね救助 今のうちに全回復しよう急いで後に台付けるぞあれは地下ではないかな キャンプしてるだろうからギリギリまで発電機回すかあ黒メログが言ってくれるなら救助は任せようギリギリを攻めるねーナイスーアドレナリンはなしかーワンパンをでノーアンまで積んでるのまずゲート開けようあれ復活した 駐車機使ってくれたのかなやっぱ距離が近すぎるから、ダメだったか。もう一つのゲートも開けたいな。地下かー。ここを開けたらノーアン探しか。地下救助か。うーん。うわ、それはまずいな。 ゲートは後回しだ僕にはもしもパークがあるから地下救助優先。めぐいマイクよーこれで猶予も入るはず 逃げるんだーおーおプロメグ勇敢えー、こっちまで来てくれるの黒ロメグありがとう私は後で上に行くわ今もう一人がチェイスしてるのかな いいてないゲート開けなきゃよしケ、OK、ー二人ともどこだろうあいた僕にタゲが来てるうちに二人とも逃げてくれー ギリギリ脱出だー。